続次は D ブロック二つ目茨城県株式市から有限の皆さんですそれではお願いいたします会場の皆さんこんにちは茨城県から参加の有限と申します本日この会場を熱く熱く 盛り上げていきたいと思います先輩杯にさせていただきますのでどうぞよろしくお願いいたします<音楽>湧き高鳴る感情を解き放ち叫びとともに立ち上がり2020年夕明言葉にならない 「人とは過ぎ去り深い高まりを見せ孤立した恋に苦い。 居場所を失ったすご メモリーのコたロだ Go, go, go. Stop it!